代表して大崎まみさんに今年の参加の意気込みをお 願, お, お願いしたいと思います。こんにちは。 四川女子大学よさこいソーラン部ウィング代表を務めています。ミセス山モ・ストラビリーこと大滝真美と申します。私たちウィングはえっとこのスーパーよさこいが初めての参加でマスクを取って踊るということも初めての部員がほとんどです。えっとみんな緊張してますか？いつものみんなの元気な姿を見せてください。 そして1年生1年生はこ の,、えっと、このお祭りでよさこいーデビューとなります、えっと、たくさんのお客様の前で踊る楽しさを知ってほしいと思っていますし、えっと、自分なりの踊る楽しさをぜひ見つけてもらえたらいいなと私は思っていますそして、えっと<笑>えっと、たくさんのお客様の前で、えっと、こうやって演ムできることを心より嬉しく思っています えっと、ウィングの女性らしい演舞をぜひお楽しみくださいセイいいーよろしくお願いしますありがとうございました準 備, 準備も整ったようですそれでは実践女子大学よさこいさおら お集まりの皆様こんにちは私たちは実践女子大学やさ子エサを選んでリングです今回のスパイやさが1年生の踊り子ベューとなります暑い中ですが元気よくそして可愛く精一杯演舞させていただきますのでお手拍子お心拍子のほどよろしくお願いしますそれでは参ります 花色の翼を背に彩れでこの大空を「ウィング2022恋占い」。 Так, как говорится. たどり着いてもまた伸びていく。 辰巳光があった。その